Hello, 大家好我是 KuguiHello, I'm SusurHello, I'm AJ 大家都見到了我而在人呢是在四季站的呢個就是我們上次 h i l l c r a f t 校的开场伯相信你大家都對呢個打通是有啲印象的呢所以我今天就会跟 XD 和 Mace 是原班人馬我就佢跟他們兩個两去一起搭呢個月心線、yes. l R をご利用くださいましてありがとうございます次は車台公演車台公演 次は赤本三丁目、赤本三丁目高知線と東海線はお乗り換えです 次は、ロンクスマンション、ロンクスマンション、地下鉄のダトン特急線はお乗り換えです。 次は銀行前銀行前高知線はお乗り換えです。 次は森の村、森の村 次は、川沿い小屋、川沿い小 次はセダーの森、セダーの森、高知線はお乗り換えです。その駅は終点です。乗客の皆様へ列車からお送りください。 各位今日的影片就嚟到呢度了如果大家喜意我哋呢影片的話呢 请大家如個 like, share, subscribe, 我, 我們下次見啦，拜 拜, 拜, 拜, 拜, 拜